皆さんこんこにちはつママです今回は秘境キャンプということで長野県の山奥上稲郡中川村にある ACN 新州谷キャンパーズビリッジさんに行ってきましたこの動画では1つ目キャンプ場までの道のりとお買い物のスポット2つ目キャンプ場内の詳しい紹介映像とそして最後にキャンプ場から見れる素敵な星空 そしてドローンの撮影許可をいただいたのでそこからのキャンプ場の様子をご覧いただきたいと思いますそれではどうぞご覧ください東京からですね中央道を利用しまして行ってきましたちょうどね桜が綺麗な季節だったんですいつもはねちょっとつまらない高速も桜があると気分が違いますね そして中央道を利用していくので途中でですね諏訪湖を眺められるサービスエリアもあります諏訪湖の周辺にキャンプ場もあると聞いてますので今度はねそのあたりも行ってみたいなと思いますでは高速道路はですね中央道の松川インターを降ります 松川インターから車で約15分ですね7 8キロかなの場所にチャオ生鮮食品館というね大きなスーパーがありますお肉とかも新鮮で美味しかったですし隣に薬局があったりだとかもするので買い出しはねここチャオがとても便利かなと思いますキャンプ場まではですねここから約25分から30分ぐらい 11、2キロの場所になりますキャンプ場からの買い出し一番近いのがねここですねでは買い物を終えてキャンプ場に向かいます途中ね桜がとても綺麗な場所がありましたあ春はどこを走っててもね楽しいですよねドライブの仕事があるというかはいということなんだこの犬っていうことで道路の真ん中にはいワンコ めっっちゃ笑ってましたわんこがいたところを抜けてこの里山というかねどんどん上がっていくんですよね標高が900から1000ですからねどんどんどんどん山奥に入っていきますまだまだこの辺りは道が広いですねでこんなねあの山道を上がっていきます道路の幅 3m ぐらいですかね 対向車が来たらすれ違う場所にちょっと難儀しそうかなというような山道を結構登っていきます。あれまだつかないあれまだつかないって感じで<笑>どんどんどんどん山を上がっていきます。でもね、ちゃんと舗装されてますし、ところどころね、すれ違えるようにもなっているので安心して向かっていただければと思います。 はい、到着入り口です。ここですね、ここの看板があるところ、ここを入っていきます。ネもね、素直にここに入っていけばいいのに、あれ、ここここで本当に合ってるのとか言いながら入っていったんですけど、大丈夫です。このね、カラフルなショベルカーがある道が正解の道となっています。ここの道を下ってですね、行くと、管理棟のある場所にたどり着きます。 では進んでいきましょうキャンプ場の簡単な説明をしていきます ACN 信州稲谷キャンパーズビレッジ長野県上稲郡中川村にあります営業期間は通年、チェックインは13時からチェックアウトは11時ペット OK のキャンプ場さんでテントサイトのほかトレーラーケャビンも一つだけペット OK な場所があります ゴミ捨ては可能ですが、きちんと分別が必要となっています。予約方法は電話もしくはネットから支払い方法、現金、クレジットカードも利用できます。シャワーもあり、貸し切り風呂もあります。洋式トイレありますが、バイオトイレとなっています。もう少しですね、進んでいきます。車でここのキャビンだとかのある場所を抜けてですね、ちょっとまた坂を登っていきます。 そしてここを、グイーンと鋭角にね、曲がって上がっていくんですけど、と私、ワンボックスカーこの時乗っていて、これで別に特に切り返す必要なく上がっていったんですが、結構大きい車だと、ちょっと切り返さないと上がれないってことが、もしかしたら、もしかしたらあるかもしれません。で、ここですね、駐車場に車を止めまして、ここから、とすぐそばの管理棟に受付をしに行きます。 ここ今マップの赤丸で囲んでいるエリアが管理棟のエリアになります管理棟の周りにお風呂とかシャワーとかが密集しているので分かりやすいかと思いますで今見えているのが管理棟ですね管理棟の前に白いポストがあって「夢ポスト」と書いてありましたななんんかねみんなの 願いいが書かれたポストになっています運動会のリレー選手に選ばれますとかね中学生のサッカー部3年間頑張りますとか、まあ、ね警察官になりたいですなんていうね可愛いい女の子の願いも書いてあったりしてね いいなぁと思いました。小説家になりたい。分け算が早く上手になりますように。なんかね、お医者さんになりたい。すごいですね。なんかみんないっぱい思いを、夢を託したポストになっています。で、こっちがとミニ図書館になっているんですけど、今ね、ちょっと感染症の影響もあってお休みをしてたりします。そして子どもの隠れ家といって、 まあ、あの、幼稚園生くらいまでのお子さんが遊べるようなあの場所も用意されています。ここは、あの、このはしごをね、登って上に上がれるようになっているので、ちょっとわんぱくなお子さんでも楽しいかなと思います。続いて、お風呂です。お風呂は予約制の貸し切りとなっています。では、サイト内を 歩いていいてきたいと思いますまずはね管理棟の上の方に位置する旧サイトという方を見ていきます。旧サイトはね、あの、林間な感じですね。もう裏が山です。サイトは芝と土という感じですね。本当あは鳥の鳴き声がね、たくさん聞こえてくる場所です。なので、ソロで静かに過ごしたいという時にね、このエリア、なかなかおすすめかもしれません。 旧サイトからの景色がこんな感じで、ちょうどね、谷合いを眺めることができるようになっています。で、あの、お天気が良くて、ちょっと暑い日とかでも、割とここ日陰ができやすい場所かなと思うので、夏はね、涼しいですね。もうほんと自然豊かなキャンプ場って感じで、なんかね、車も自然に溶け込んでますね。<笑> ままあまあそれは冗談としてもあの管理棟のところをねまた戻って抜けて先ほど の, あの通ってきたねテントサイトの方に移っていきたいと思います。では続いて管理棟から下の方に下った N サイト M サイトの方に移っていきますがその前にねここ管理棟から下がってくると1つ目の炊事場が見えてきます。 ここもね手作り感満載の水地場でと生ゴミを捨てるバケツが用意されていますで、ここで、ね、お湯は出ませんここの場所はお湯は出ないんですけれどもシンクの数が十分にありますので不便はないかと思いますで、テントサイト N 先ほどの水地場の真下あたりのサイト土管のある秘密基地気分が味わえるサイトとなっています 続いてその一つ下のテントサイト M 今回私たちが利用させて頂 い, いたのもこの M サイトになっていますと奥に長いサイトになっていますで次テントサイト K ですね K は M の一つ一段下のサイトであの結構ね狭めのサイトとなっていますではですね入り口の方に戻って で次のサイトの方をご紹介していきたいと思います。あの N M K の下ですね。こちら B C D F H のサイトになります。結構ね広いんですよね。あの左右に広い感じです。 で川ももありまますすのでで川川遊びもできるようになっています川というか沢遊びかなあのちっちゃい子でも遊べそうですよね。でと入り口の方からキャビンの方に向かって今歩いているんですけれども左側に並ぶキャビンですねで。キャビンの後ろに見えているこの左側の茶色い建物がトイレになります。 ではまずログキャビンの方からご紹介していきますログキャビンで、ね、たくさん並んでます4つ5つぐらいあったかなでここは後ろの水地場を利用するタイプそしてファーストキャビンというのがあるんですけどここは水地場がなんかついているタイプになっていました で、ログキャビンの後ろにあるこのバイオトイレですね。このトイレは修行を有機肥料に還元するコンポストトイレです。水や薬品を全く使わず微生物の働きで修行を発酵させ肥料として土へ返すリサイクルトイレとなっています。そのトイレの隣にあるのが2つ目の炊事場です。 でこちら、薪拾い放題っていう感じで書いてますけれども、季節によってはね、枝がたくさん落ちているので、と拾って歩いて薪の代わりにすることもできます。まあ、こういうのもね、子供が楽しそうに拾って集めて、たくさんね、こんなふうにね、山にして。まあ、これも遊びの一つですよね。まあ、遊びということで、もう一つキャンプ場の遊べる場所をご紹介していきます。 キャンプ場、今いる場所はこの駐車場なんですけど、そこからちょっと上に上がっていきます。旧サイトの方に行こうかなと見せかけて、ちょっとこの山をね、登っていくんです。もっこり山。なかなかね、子供の足では、子供ていうか小学校低学年以下のお子さんの足では、結構ね、大変というか、いい運動になる道です。大人もね、 普段運動不足の私なんかはいい運動になるコースでした。で、山に上がってもっこり山の頂上に到着です。昔の日本の里山、もうそんな雰囲気たっぷりの場所となっています。山に登るのも楽しいんですけど、降りていくのもまたね、子供は楽しんで降りていました。 もう、ね、タタタ タ, ターって走っていっちゃうのでちょっとね心配しちゃいますけどまたそれもいい経験なのかなと思いますそれでは最後に2つですね映像をご覧いただきたいと思いますまずはこの里山空から見た稲田木の景色をご覧ください 四方を山山ににに囲ままれた本当に山奥にあるキャンプ場となっています街灯もないですしスマホの電波も管理棟の周りに行かないと w i f i を拾えないということで日常を忘れたい方非日常感を味わいたい方におすすめの場所となっています。 キャンプ場から実は神馬形山までハイキングもできるコースがありますのでぜひ気になる方は行ってみてくださいそして最後にこちらの星空タイムラプスをご覧ください標高 1000m 無数の星がきらめいていました最後までご視聴いただきありがとうございましたそれではまた次回の動画で